Thank、you y o はいはいはいはい。はい、はいはい、はいお疲す。お邪魔します。うんいい。いただきます。めんたいこが入ってるのこれ。めっちゃ美味しい。うん、いただきます。あんだ。うんう幸、ん、せ、うんうん、そう最高やな。そのニュースを今日見て、えーってなってる。せちがない。 だけお見せする、ね。うん、ごめん、ごめん、ごめん、めんこれどう？うん、可愛いね。うん、あ、めっちゃくしゃみでしょ。え？いや、なんか。失<笑>そうや。指輪外して指輪なくして持ち帰られるまでなんか想像できるも大丈夫だよ。君はなくすより私がなくす方が早いかもしれない。<笑> なんで結構指輪せないの？つなする習慣はなんで無きったんかなみたいな。そんなんでバレンタインしてた。企業せんねん。ええー、そういうもんなの？別にな指輪なんてあってもなくても、ま、そんなただの儀式 や,、まやうん。ちょっと消えます。でこうやって入れて、うん、こうやってねじるらしい。で、うんうん、も風呂、うん、風呂さ、うん、入ってる時に、うんうん、だいたい風呂のドア開けるやん。うんうん<笑> オディアンニ<笑>ーやん見に来てんね<笑>で、ゃシタちゃんも来る<笑> 家, の家の中の脱衣所やのに、うん、タオルここに巻いてあの見えへんようにパンツなっただいたいえー、ーたまにやたまにや。じ、うんね、ゃあほぼ毎日やほぼ毎日<笑>違うようちもたまに様子見に行ってる、うん、んだからもうなんやろ痛 い, 痛い痛い痛い痛いとか言ってたら喜んでまうから ああもうええからかだったら、うん、だんだん冷めていくからなるほど ね, い い, ねいい反応するやつほどカモになる、うん、だから投げられ方も分かってるし受け身取りやすいま、うん、あきればキレイで投げられたかな、うん、食べたいな長くレンタカー吸ったらさ別に全員でさ、うん、あいただきま す, きますそれ比べて好き、うん いけます。めっちゃ美味しい。な、あ、ん、のー、か。このやったら全然酒飲める。あ、美味しい。な か, か。めっちゃ美味しいよな。うん、まあ、よかったね、今からでも。うんコーヒーとか設置して、うん、食べた い,、うんめい。めっちゃ格式高い。実<笑>に匂い電話してるんか。 <笑>あ誰かっ、見 て, て。 これはあと休憩しようるてえくなれコ。